ジャン君、おはよう。おはよう。ジャン君、朝から大泣きだったんだって。えー、えー。パパが風呂に入っている間に、まお、あ、井ママさんがトイレに行くと、だるみない、だるみないって、泣くんだって、えー。ご飯の時もだよ、父ちゃんがね。危ない家じゃん、ここに物がいっぱい置いてあるからね。ほちゃん、どうにかしてやってくれるこの人。お姉ちゃんと。あらって、怒ってあげる。 じゃあなーって、うん、ポンち ゃ, んちゃんはポンちゃんでさポンちゃんあ、布団しまいたいのにさょ毛布の上に乗ろうと知るからさ毛布、ごめんねって言って、乗る前にふわふわんを出してあげたら、そこでね、ポンちゃん。またそこに乗ってくれたから、こっちに立たよ。うちの子たちはちょっと朝から面白いよ。 そして片付けようと思ってるカリカリを食べております<笑>んんさて 今日は合唱団のクリスマスマコンサートです今からこれをやって喉を調整しますが、えー、今11時で本番が3時ということでそこまでこれが役に立つのかちょっと分かりませんポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンちゃんポンちゃんちゃんちゃいで。ゃ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 ジャンクジャンク、ジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクジャンクポンちゃん。 ジャンん、ポンちゃんただいま帰りましたはい帰るなりトイレに入っちゃうジャンんはいお帰りって言ってジャン君ジャンん、帰れ不機嫌ですかというより今寝てたよねここで二人で寝てたね抱き合ってね さあどんな感じだったかまた見てみます。